西武池袋線車庫がある駅。 読み方が難しい駅、小手差し駅。はい、こんにちは、ちもちもです。小手差し駅に来てます。で、小手差し駅をね、一周します。こんな感じでね、ぐるっと、えー、回りますよ。で、車庫のね、途中まで行きます。で、道が狭いんで戻って、 えー、車庫の下を通ってねそれでまた小手差し駅の方に戻るように、えー、歩いてみたいと思います小手差し駅はねちょっと人が多いんであのー、ちょっと撮影できなかったんですけど踏切のところからね、えー、スタートしますこんなところなんですね場所はねここです赤い点滅のところです 踏切のねところからちょっと撮影してみたいと思いますあ、来、えー、ましたね福都新線ですね、えー、奥の方には、えー、小手差駅が見えます 差し駅はねなんか30年ぐらい前からねずっとこの形ですね変わってないですねずっと昔からこんな感じですけど左側のねタワーマンションみたいなものは途中でできたみたいですねで今度は奥からラビューがやってきました、はい、ブルーリボン賞をねこの前受賞した特急電車です 一応ねラビューの「う」のところにね、レッド・アロー・ウーの「ウーがね、えー、入っているんですね。知ってました<笑>レッド・アロー号の方が名前が良かったですけどね、一応、あの名前の中にね含まれてるってことでね、まあ、許容範囲ですね。はい、今度はね、えーっと、左側の信号が黄色になってますよね。 なんでね、えー、と左側の、えー、ホームの方に入る電車が来るみたいですねあ来ましたねこれがね西武線ですね先頭車両が信号のね横を少し通ったところで赤信号に変わるんですね必ずねこんな感じの仕掛けがねしてありますからね、まあ、信号機見てるのも楽しいかもしれないですね 今度はね右側に、えー、止まっていた福都心線がね、えー、この手前の方に走り始めましたこれは東京メトロも1万系という電車ですね。 踏切のね下に降りてきてね今度はえ電車が来るみたいですねで、えー、電車を取ったら、えー、小手差し駅の方にねまた向かいたいと思います。 今度はね小手差し駅の北口側に来てますかなりね駅前はすごい変わっちゃいましたねでコッペンちゃんの電車がちょうど来てました声優のねあの本店がある方に来てますもう今は声優の本店って言わないのかなはいこれがね小手差しの駅前ですねはい、だいぶ変わってますねはい昔はね あのー、セブンアイって書いてある建物とかなかったですねこのロータリーはありましたけどね周りの建物がね新しくなってますね、はい、この駅舎はね昔からこんな感じですね今度はね、えー、車庫の方に向けて歩いていってみたいと思いますはいじゃあね、えー、ロータリーのね、えー、ところを歩いてで なんんかヨガのスタジオもあるんですね最近の小手差し駅はすごいですねはいここをね、えー、左に曲がってであとはねずっと歩いていきます途中ねあの歩道がなくなる部分もあるんでね気をつけて歩いてくださいで、えー、こんな感じのねなんか西武鉄道のな何て言うんだろう<笑>工事現場みたいなところがあります でこれがね、小手差しの陸橋の下をくぐって、えー、歩いてるところですね。でこの左側がね車庫の建物になってますね。はい、あの車がね通りますんでね、えー、注意して歩くと、えー、いいと思います。あここにね、小手差しジェネラルオフィス軌道とか書いてありますね。はい、でもこれだとね、まだまだ、あのー、電車が見えないんでね、もうちょっと歩きます。 ずーっとねここ歩いていきますよ特にこれといって何もないですけどねあの左側が小手差しの車両基地ですね右側は住宅地になってますまあよくねここあのチャリンコでねよく走ってましたはい<笑>でまあどうだろう特に何もないんだよなここ ここ普通に、はい、歩くだけですねあなんかそろそろ門が見えてきましたね。ここのね、門のところから電車がちょっと見えますね。はい、ということでね、この、えー、門のところでね、電車が見えるかな電車見えるか。電車は、あ、ちょ、ちょっと見えましたね。ここが、 小、えー、手差しの車両運用なんとかって書いてありますねあ の, あの塔みたいなやつがね電波塔みたいですねでここがねちょうどあの車庫の下をくぐるあの地下道になってますねはいここね、はい、今ここの赤い点滅してるところにいますよはい、はい、ちょっとね もうちょっと奥の車両基地の方をね見てみたいと思いますなんでねあの最初はちょっと地下をくぐらないでそのまままっすぐ行きます小手差し車両基地の看板が見えましたねレッドアローのねニューレッドアローの色の看板になってますねはいすごい日差しが強いこれがねスマイルトラインが止まってますねで 車両基地の、ね、奥の方に行くと、ね、あの歩道がなくなってで結構あの狭いんで途中で折り返しました、はい、ああの換気装置ですねいわゆるクーラ ー, ク ー, ラーが、ね、たくさん置いてありますねこれがねあの取り外しができるんですねこんな風になってるんですね はい、車両基地の、ね、奥の方まで来ましたいろんな、ね、車両が止まってますねここで見たら楽しいかもしれないんですけどねちょっと立ち止まって見れる場所じゃないんでねなかなか難しいですけどねで右が反応で左が所沢ですで2000系が、ね、ゆっくり走ってますねあとはねここから先はねあの道路が狭いんでねちょっと車じゃないと来れないですね 歩きなんで、えっ、ー、と、もう折り返してね、ここで折り返して、えっ、ー、と、地下道をね、くぐって、えー、基地のね、下を通って反対側に出たいと思います。 はい、さっきのねあの場所に戻ってきましたねこれからね、えー、地下道を通って反対側に行きますでこの地下道はね地下道だけじゃないんですあの水路も、えー、両用の、えーまあ、路になってまして道ですね道になってまして、まあ、大雨が降るとねあの水没しますので注意が必要ですで、えー、下をねくぐって赤点のようにね行きますで ここをね、抜けると、ちょうどね、あの水のね、調整池、調整池にね、があります。で、はい、トンネルをくぐるとね、ちょうど 車, 車庫のね、反対側ですね。おなんだ、屋根の上が、なんかラビューっぽいのが止まってる。で、あ東急のね、車両も止まってますね。結構、こっち側で見た方がね、なんか、 電車が見やすいですねはいこちらがね砂川堀の、えーまあ、調整するためのね水を調整するためのね池になってます大雨の時はねもっと池みたいになってますねはい電車が来ますね、まあ、スマイルトレイン来ました さっきのね、これの左側の方にはね、あの所沢西高校というのもありますね。で、まあ、やっぱりこっち側の車庫を見た方が、電車が、まあ、近くで見られますね。うん、こっち側で、えー、車庫を見た方がね、なんか良さそうですね。こっちをおすすめしますね。はい、これが。 東急とあと福都心線のね車両ですね。あと奥にラビューですね。天気がすごく良かったんでね、あの撮影日和でしたね。すごい天気もいいですね。こんな時にね、あの来れてラッキーでーす。はい反応側からね、所沢方向に向けて、東急の車両がね、走ってきましたね。ちょうどね、東急の車両も止まってるし。 東急の車両が走ってるしっていうことでねとっても見応えがありますねで止まってる車両もねあの眺めるのにすごくいいですよね今はね小手差し駅の方に向かって歩いてますで緑の道路があの小手差立橋っていうものになってますやっぱりね西武池袋線は本数が多いですねラビューが来ました 今度はねラビューが、えー、小手差しの車庫からね小手差し駅の方に向かってゆっくり走ってますねちょうどねこの間のブルーリボン賞のね授、えー、賞式をやったんですねラビューが、ね、ブルーリボン賞を取りましたね私もね鉄道友の会に入ったんで、まあ、ブルーリボン賞に投票できるんだと思います、はい、で 001系っていうんですねで001系の00っていう数字が、えー、くっついてるんですあのそれで0と0がくっついてるから無限っていうね意味になってまあ無限にねあのかっこいい電車だよっていう意味みたいですねまあ詳しくはねあのラビューのね特設サイトの方を見てもらえればより詳しく書いてあります これでね一旦停止してから小手差し駅の方に入っていくみたいですねゆっくり走ってるからねあのすごく眺めやすいですね見やすいですねほんとねラビューを見てるとね宇宙船みたいに見えますよねほんとあの未来のね乗り物っていう感じがします はね車庫に入るのにね上の河川がねかなり複雑に張ってあってこれはすごいなと芸術的な河川の張り方ですねこれ考えてる人はすごいなはい今はね小手差し立教のねところにいますよまだもう少し歩かないと小手差し駅には着かないです 小手差し立橋の下はねこんな感じになってます車庫のね、えー、入り口のところとあと小手差駅の間にいますここはね柵が低くなってるし列車が目の前走ってくしすごいいい撮影ポイントですねあまた電車が来るかななんか電車が来ますねちょっと見てみましょう 世界があったみたみいで、えー、鎌倉幕府をね倒した新田義貞だとかあと足利尊氏っていった人が、えー、ここでね戦ってますね、はい、またね反応側から所沢方向に向けて電車が来ましたあの西武線アプリでね列車の位置情報を見ながら撮ってるととっても楽ですね 手立教をね少し抜けるとはいまたねこんな感じの風景になりますさっきと何が違うんだっていう感じですけどね、まあ、立教をね抜けるとね、えー、駅側の方がね開けて見やすいですねで、えー、ポイントがねすごいかっこいいですよねでラビューがね海藻としてね小手サシ駅を出発して反 応, 反応方向にね、えー、走っていきますね 小手差駅の方にね歩いていきます。ちょっとね、小手差駅のね 南口側はちょっと人が多くてちょっと取れなかったんで、まあ、皆さんね来てみてもらった方がいいかなと思います、はい、昔からねここの駐輪場があるんですよね懐かしいですねちょうどね、えー、小手差し駅を取ってたら2000系が来るみたいですねやっぱりね西武線といったら黄色い電車っていうイメージが強いんですよね私はね まあ、子供はねなんかシルバーの電車が西武線っていう感じらしいんですけどねシルバーっていうか緑と青の電車ねやっぱ黄色の電車がねやっぱ映えますよね、はい、で黄色の2000系がね出発していきますあ車体番号が2077ですねラッキーセブンの2000系じゃないですか すご い, いい番号の2000系に出会っちゃいました。<笑> たいと思います。これでね一周してきましたね。はい、これでちょっと小手指駅の中に入って所沢駅の方にね。向かいたいと思います。ちょうど中にま入ったらね。あのー、ラビューがまた来ました。今日はなんかラビュー祭りみたいな感じでしたね。いっぱいラビューが、ね、撮影できました。 せっかく西武線に乗ろうと思ったらね、福都新線の車両が来てましたんで、はいまあしょうがないんで、福都新線の車両で所沢駅に向かいたいと思います。次はね西所沢ですけど、そこを通り過ぎて所沢駅に向かいます。懐かしい景色、所沢駅のね、撮影もしましたんで、おまけで見てみてください。はい所沢駅でね 早速テラスのところに来て、えー、撮影し始めたら、えー、スマイルトラインが、ね、来ましたねちょうどね夕焼け模様でねすごい綺麗に、えー、撮れました夕焼けがすごい綺麗ですね電車もねちょうど色がね合ってますね そそろそろね行こうかなと思いますでホームでねトトロのなんか駅メロが聞こえるらしいんですよねだからちょっと聞いてみたいと思いますトトロのね駅メロなんですねあとホームドアがね設置されてますね トトロのね。駅メロになりましたね。なかなか<笑>あのセンスがいいですね。 ホームをねちょっと変えてみたんですけどね、ここもトトロの駅メロですね、で東急のね車両が走っていきます、まさかね、西武線を東急が走ると思わなかったですけどね、いやー、乗り入れ、すごい便利ですね。 とということで、ね、小手差し駅1周の動画でしたいかがだったでしょうかおまけのね、所沢駅の動画もつけておきました西武線のね、ラビューが結構見れたのと、まあ、西武線のね、車両もいっぱい見れ て, てね、楽しかったんじゃないかと思います。はい、いかか。がだったでしょうか ということでね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。